よいしょーさてと、水道代でも払いに行くか。おおあなたは、ゆっこバイク TV 温泉部のゆっこさんじゃないですか。どうしたんですか、今日は。こんなところで。あれですか、メンテナンスですか。今日 CB 借りたんだねねそうです一応、ね、あのー 今後レブルを買おうかなとあ、そうなの思ってて、うん、まあアメリカのレブルかドラッグスだからどっちかにしようかって今迷ってて借りようと思ったら現在メンテナンス中とのことであら、残念だねダリ<笑>ちゃんカレーが食べたいって言ってたよね、まあ、カレー食べたいですねカレーは世界で一番好きなので考えてきた お2つ2つまた<笑>またハムじゃねえだろうね<笑>ハムじゃないハムでもいいけどね<笑>、うん、軍艦かおうサンゴ礁か軍艦かサンゴ礁かえっだったらせっかくだから、うん、俺は赤いサンゴ礁にするぜ<笑> サンゴ礁ってなんだろうっていう不思議ワードが楽しみだな<笑>サンゴ礁を眺めながら、うん、なお先生とカレーさあおおっんねー寝る の, 寝るのすごい空がよく撮れてるな今。 はい今日も先生のお尻を追っかけでレッツゴーレッツゴー厚着厚着うわっひだえっ、ー、<笑>雪ひょれ びっくりするね、うん。この間も雪降ったよね。降った。なんかやばい気候だよね。ね。やば い, いや。聞いてないよ。<笑>言ってないもん<笑><笑>結構強くなってきたね。ね。いや、クラブ変えずによかったわ。いや、なんだってんだよ。なんだな。まだまっすぐだよね。まだまっすぐ。突き当たるまでまっすぐ。は そのままこのレーンが左折レーンになってるから。もうあの先が海だよ。おいいね。海の鬼にいがしてきた。鬼にしてきた。いいですね。今。江ノ島かい。あ、そうそうそう、江ノ島の方だね。いやー、いいですね。ああ、こう、あ、ええー、今の気温10度だってさ。そりゃ寒いよ。 しかも、なんか雨雲いっぱいになっちゃったんで目の前。<笑>頑張れ頑張れ。美味しいカレーが待ってるよ。俺は負けらんねえわ。こいつだけはもう負けらんねえっすわ。なんかね、本当ね、今ちょっと残念な天気だけど。長めのいいテラス席とかあったりして。本当に美味しくってさ。 記憶に残ってるんだよね、yeah. 茅ヶ崎、茅ヶ崎漁港かこの辺はあれだねサザンの町だねああ、いいですねエリーファイアーフォーユー間違いとるかな<笑><笑> 笑ってもっとベイーっててももとベササザザンンビビーーチチいうう〜名前のああるよねねにだね、うん、うつりななたに海を。俺の海あ <笑>いいえ私は横須賀のいい、ね、あっ変なお子さんもあるね海あ桑田さんにもらった曲があるよねそれこそへえー、あの人が言うめっちゃうまいよねめっちゃうまいよ、はい、味があるしね波音が響けば 雨雲が近くあーーが歌っ真っ赤だわこの先渋滞。 ましたね。お、ここから。左手大丈夫。左手もう限界。限界。<笑><笑>あとね、七0メートル。0百メートルずっとこんな感じ、うん。あ、看板見えたよ。そう、あそこ、あの赤いところ。うん、そうそうそう。あれ、うん。おお、サンゴ礁。 イエースそういうことですこういうことですかあんまお店の名前なってたわけですねじゃあ入っちゃおうか駐輪所…あ、二輪こっちって書いてあるね、はい、ここなんだ、二輪スペースー着いた着いたねお疲れ。お疲れ えっ もう海水浴してました、ね Okay. いやしかしカレー美味しゅございまし た, 美味しかったでしょあもう何が美味しかったってさ景色が美味しかったわけ景色が美味しい あ, あの海オーシャンビューというスパイスをね<笑>入れたことによって<笑>カレーがさらなる高みへ飛んでったわけさ あ、ここから、ここは横須賀。で、ーてれーン。逗子インターから乗りました。はい、右カーブ。からの横浜方面です。 じゃんはいはい、こっから先の橋がね一番風やばいところだから集中してくださいあ あ, あただいまの風速18メートルだってさ18って結構やばいよ<笑> いやお疲れ様本当。いやーご心配おかけしました。<笑>本当にね風、うん、の暴力というものを感じましたよ。経験値アップしたね。そうだねまあゲームで言ったら、うん、まず全然レベル足りてねえのに次のダンジョンに乗り込んで一番最初のモンスターボコボコにされていく。<笑> う<笑>んごめんね、それ私の責任だわ<笑>なことない<笑>楽しいだけじゃないねやっぱり厳しいこともいっぱいしてて<笑>、うん そ, ね、そういうもあってそれでも乗りていかってことですよね<笑>そうだねでもねいろい、いろいろ見えたよね、うん、今日でね壁を、ね、受けて服の装備のこともそうですし 「泣いた」